ダチョウ肉の味噌漬けまずは材料紹介ですダチョウ肉、こちらはフィレ肉でももも肉でも構いません漬けだれの材料です味噌大さじ4、みりん大さじ2、玉ねぎ半分、生姜1かけ次に付け合わせの材料です長ネギ、フレソン、いりごま、ごま油まずは仕込みをしていきます玉ねぎをみじん切りにします 生姜をすりおろします味噌とみりんをボウルに加えますそしてボウルの中身をよく混ぜます ジップロックに漬けダレを半分入れましょう水分を拭き取ったダチョウ肉を入れてください残りの漬けダレを入れて肉がよく浸かるようにします ジップロックを冷蔵庫に入れてください12時間後肉を取り出して水洗いした後水分を拭き取ります30分ほど常温で放置しますそれでは焼いていきましょう熱したフライパンに油をひきお肉を入れます 1分経ったらひっくり返しますもう片面も1分ほど焼いたら側面にも焼き目をつけます前面に焼き目をつけたらフライパンから揚げましょうアルミホイルで10分ほど保温します次に白髪ねぎ作りです長ネギの白いところを使いましょう切れ目を入れて開き芯を抜きますまな板に押し付けて細切りにします 水に5分ほどさら し, し, しておくとネギの辛みが抜け盛り付けの時に立体感も出ますペーパータオルでしっかり水分を取りましょう仕上げです。 保温しておいたダチョウ肉をお好みの大きさにカットしますダチョウ肉を盛り付けましょう白髪ネギをふんわりと高く盛り付けてください プレスを盛り付けます最後に白ヶネギに入りごまとごま油を適量かけて完成ですこの動画ではごま油は後ほどかけました